皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年11月13日、また新しい1週間が始まりました。今週のエピソード依頼帳には、大富豪のお題があります。忘れずに言っておきましょうかね。2連続大富豪で迎えた3ゲーム目、ここの選択で大失敗しました。セブンパサーのルールがある日なのに、なぜここで7のペアを出してしまったんでしょうか。予習しなかったんでしょうか。 この選択で痛い目を見まして結果的に都落ちになりました何とか致命傷で済みましたがこれは大いに反省せねばなりません今日から超便利ツールの釣り堀に旬の期間限定釣り場が登場しました過去の釣りイベントで登場した9種類の旬の魚が釣れるそうですがここで釣らないとゲーム内のお魚リストに掲載されないので絶対にやらないといけないやつです とりあえず今日の5種類をコンプリートしましたが、普通にノーマル、ビッグ、キングサイズの区別がされてるのが不穏です。ゲーム内のお魚リストで確かめてみると、やはりそういうことでした。もしかして、この1週間のうちに9種類のキングサイズをコンプリートしないと、割と取り返しがつかないことになるということなんでしょうか。やばいですね。今週は釣りビンゴをやっている場合じゃないですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。